皆さん、こんにちは。今日は非常にリーズナブルでコスパの高い AI ボックスのご紹介をいたします。今日ご紹介するのはこちらになるんですけれども、ヘリラリーから出ています C6 という AI ボックスになります。この車の形をしていて非常にシャレたデザインになってるんですが、これは価格が2万円を切る価格になってまして、 こういった AI ボックスを使われる、初めて使われる方にとっては非常にエントリー向けとしてはおすすめできる商品になります。まあ、今冒頭でもご紹介した通りで、Amazon のページを見ていただきますと、バリエーションがいくつかあるんですが、この C6 というのは 19,999 円という2万円を切る価格帯のモデルとなっております。 まあ、こちら非常に買いやすい価格になっておりますので、ぜひこれから AI ボックスを導入したいなと思われている方は、最後までご覧になっていただければと思います。ちなみにパッケージはこういったヘリラリーという風に書いてある、こういったパッケージになっております。で価格が安いといっても、実用性が今一つだったら意味がないんじゃないのという話もあると思いますので、 実用性を兼ねた機能のご紹介をしていきます。えまずは重要な部分というのがエンジンをかけたときに。しっかりと始動してくれて、カープレイにつながってくれるのかどうかということをお見せしていきたいと思います。ドライブレコーダーを起動します。今回はこちら。以前の動画でご紹介しているんですけれども。 eonon のディスプレイオーディオ、こちらを使って AI ボックスのご紹介をいたします。で、今、Android ということで、これ Android OS 11が搭載されているモデルとなっております。はい、即座に立ち上がりまして、これからカープレイに今度つながるといった状況になります。で、カープレイはスピードウェイという もう何も今いじってないんですけれども、接続中ということで、も自動的に携帯がこの近くにあれば、自動的につながるというようになっています。非常に素早くつながってくれる。もちろん軌道速度とかありますけれども、特に何もやらずともパッとつながってくれる。ここ非常に重要なポイントだと思います。こういったオーディオ機器は基本的には運転しているときに使うものになりますので、できるだけ操作が少ない方が 使いやすいということになりますので、そこは非常に優れたポイントになっております。で次なんですけれども、カープレイおよびアンドロイドともちろん両方使えるわけなんですけれども、音楽を聴くケースが非常に多いと思います。こちら。で、も私はまあこういった状態で使ったりする場合もあったり、まあミュージックのページだけを開いて使ったりする場合もあったりするわけなんですけれども、これ、 ミュージックで携帯に入れてる曲でしたら音楽を聴いていて途中で車を止めて外に出てでまた入っていった時にこのページが開くわけなんですけれどもまた途中から再生するということが可能になっておりますアマゾンミュージックの場合も同様で止めたところからまた再生ができるようになっていますそれを試してみたいと思います一回止めます で、もう一度録画を停止します。オフにします。はい、では、パッ。はい。このように聞いた曲、聞いてた曲から。また再開されるということで、これなかなかそうじゃない A. I. ボックスが結構多かったりします。すごく使いやすい A. I. ボックスになっているのではないかと思います。 次に実用性の可否を問う機能としては、カープレイから Android OS に切り替えるときの Wi-Fi セッティングになります。そこをご紹介していきたいと思います。この状態で YouTube を見ようと思っても YouTube というのは見れません。社内 Wi-Fi に切り替えるもしくはテザリングに切り替えるということをしなければならないという設定は どの AI ボックスでも、まあ、同じになってるんで、ここ少し煩わらしいところではあるんですけれども、カープレイから Android OS 受注に切り替えるときには Wi-Fi に接続しなければならないというところがあります。そこがしっかりとすぐにつながるかどうかというところを確認します。でこちらになります。でここになりますで。これを接続する前に、テザリングの場合ですと、 インターネット共有のページを開いておかなければなりません。これはどの AI ボックスでも同じです。そうしますと、このように接続可能な Wi-Fi が出てくるんですけれども、でここで Bluetooth 接続してくださいって出てきたんですけれども、この Bluetooth と Wi-Fi って同時接続ができません。 なので、このように出てきてしまうんで、Wi-Fi を、携帯上の Wi-Fi、携帯上の Bluetooth を切る必要っていうのがあります。そこでもう一度、先ほどの画面に戻る必要があるということになります。こうしていただけると、すぐにつながるはずです。はい、このような形で。 で、これをつなげたらば、あとは、例えば YouTube を見たいといった場合は、YouTube のアプリのボタンを押せば、見ることが可能になります。C でならば、少し不満があるとすると、こういったゼロからこう立ち上げていくとき、アカウントの追加であるとか、そういった場合に、少し動きが遅いというのがあります。5万円以上するオッ d キャスト pcs の40とかになりますともうパッパッと動くんですけれどもこれはもう2万円を切るぐらいの価格帯のモデルになってますんで少しこういった初期の立ち上がりっていうのはちょっとこう遅いかなっていうのがやっぱりこうハイエンドモデルと比べてしまうとどうしてもあるかなというのはやむを得ないところかなと思います例えばこれを見てみたいと思うんですけれども まあ、動画開いてしまえば動画自体が途中でこう止まってしまったりまあコマ送りのようにこうパッパッパッパッと止まって動いて止まって動いてっていうようなそういった見にくさみたいなものは全然ないのでまあ動画を見る時においては特に問題がないかと思いますのでまあ十分見れるレベルになっているかと思いますで戻る時も簡単でそのままここを押していただければ すすぐ戻れるようになります、まあ、動画を見ることもできてしまう。ただ、動画を選曲する前のアカウント追加だったりとか、キーワードを入れて検索をかけるといった、まあ、そういったときにはちょっとこう作動が少しこう遅いっていうのはどうしてもこのハイエンドモデルと比べるとあるということになります。あとは、プライムビデオももちろん見れます。 ミラーリングである著作権信号との影響というのは特にありません。もうネットで、そのままネットにつなげて見ているのと同じになりますので、特に著作権保護信号の影響で主張ができないという、そういったことはないです。まあ、こういった読み込むとき、こういったときにやっぱ少し時間がかかってしまうというのは残念ながらあります。こういうところです。 このように映画開いてしまえばもう普通に見れてしまいますので特に視聴の影響というのはないとまあいうことになります。プライムビデオも同様に見れるようになっております。それから TikTok なんかももちろん開けます。やっぱりこう最初開くときアクセスするわけなんですけどもそういったときに少し動きが遅いというのが ネックになってるかなと思います。こういうとこです。切り替えるときに少し時間がかかると。TikTok の場合ですと、こういったプロフィール画面とかこう動画で動くわけなんですけれども、やっぱ少し CPU 自体の能力がハイエンドモデリにグべると低いっていうのがあるんで、まあ、こういったところも動いたりするはずなんですけれども、まあ、動かなかったりというのがやっぱりあったりはします。ただ 開いてしまえば全く問題なく動画が再生されるようにはなるので、まあ、特にこう視聴の妨げにはならないかなと思いますあと最後に SD カードのファイルも見れますんでその場合はこちらのアプリを開いてもらえれば見れるようになります、まあ、今 GoPro の動画のファイルなんですが こちらを開いてみたいと思うんですけれどもこのように収録した g プロの動画なんですがスムーズに動いてくれるものによってはスムーズに動かなくて SD カードの動画の確認ができないものもあったりするわけなんですけれどもこちら CPU の処理速度的にはそんなに高くはないもののはずなんですけれども動画もしっかりと SD カード内の動画もしっかりと視聴することが可能であるとまあいうことになります。はい。で、最後にまあ実用性を問う機能ということで今これ Wi-Fi にしている状態なんですけれどもこの状態で車を止めてまた電源を入れたときにどうなるかっていうのを 試してみたいいと思います、まあ、実用性を問うということなのであれば、もう自動的にまたこの画面に戻って Wi-Fi につながるというのが非常に使いやすいわけなんですけれども、この AI ボックスはどうなのか試してみたいと思います。止めます。でもう一度入れます、はい、今、Android 11が開きまして、はい、見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、携帯そのままにしておけば、ちゃんと Wi-Fi も自動的に接続されて、かつすぐに動画が見れるようになります。特にセッティングとか、その辺のこともわざわざまたやる必要というのもないと、まあ、いうことになります、はい。このようにちゃんとネットが 開くようになりますんでカープレイですと、Bluetooth を接続しているとき、Android 11ですと、Wi-Fi をつなげて接続しているとき、このときに止めてオンにしても、勝手に Bluetooth、Wi-Fi とはつながると、まあ、いうことになってますので、非常に実用性の高い AI ボックスになっているかなと思います。はい。ということで、今回は、 ヘリラリー C6 というモデルの AI ボックス、こちらのご紹介をしました。まあ、パッケージはこういったパッケージなんですけれども、これ 19,999 円ということで、非常にコスパの高い商品であることが、どこからもお分かりいただけたんではないかなと思います。でまた、気づいてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これ、給電ケーブルは特に必要ありません。 普通に給電ケーブルを使わなくてもそのままディスプレイオーディオに USB をつなげるだけでしっかりとすぐにつながってくれる。なかなかこういった AI ボックスってないんじゃないかなと思うんですけれども、これはもうスマートに使える、非常に実用性の高い AI ボックスということで、かつ2万円を切る金額で出されているということで、これはお勧すすめできるアイテムなんではないかなと思います。はい。 ということで、こちら商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひご検討の方はご覧になっていただければと思います。当チャンネルではこういった新しいガジェットのご紹介をいち早く行っておりますので、新しい情報等収集したいという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。